皆様ごきげんようひさめですキャラクターボイスはゆづきゆかりでお届けしています7月23日ついに東京オリンピックが始まりましたね開会式を見ながら日課をこなしていました序曲が流れた瞬間のことは一生忘れることはないでしょうやばいですね本当にやばいです魔剣士のレベル上げが終わってしまったのでレンジャーで戦争の迷宮きに来てみました 火力が低すぎたり、アンルシアの邪魔になりすぎたりするようだったら、別の職業に変更します。でも、3周ほどしカティルでは、割といい感じで周回できますね。アンルシアの補助に徹しながら、隙を見て攻撃もできます。そして、基本的に離れて戦うブーメランレンジャーなので、アンルシアの邪魔にもなりません。 魔剣士に比べて討伐タイムは遅くなるのは仕方ないですが危ない場面もないので大丈夫そうですね検証の結果特に問題はないとわかりましたのでレンジャーのレベル上げは真相の迷宮でやりますレンジャーのレベル上げが終わったら次の職業はどうしようかと悩んでいますがその頃にはメタル迷宮小体験が火を吹いていそうですというわけで本日の動画は以上で終了ですそれでは次回の動画でお会いしましょう